最初で最後のチャンスかもしれないんや僕と彼女が出会ったのはきっとこの世界の輝きを知るためだったんだジョゼとトラと魚たち